はは。い、こんにちのです。今回はももの裏伸ばしたい時にうまく伸ばせないそんな時おすすめの方法がありますご案内しましょうそれはこれテニスボールを使うんですねよく伸ばそうと思っても背中が丸まっちゃうお腹のお肉がつっかえて伸びないそんな場合ないですかそういう時はテニスボールを使って部分的に 伸ばすそれがおすすめなんですやり方は簡単伸ばしたいところにテニスボールを挟むそれで圧迫を加えると局所的なストレッチができるんですね椅子でも床でもできるので是非やってみてください例えばこういうものをこのベッドなるべく柔らかいより固めがいいですテニスボールを下に押し入れてそのままグッと押しつぶす もう沈まないなと思ったら別の場所に当てるこれだけで結構マッサージ効果もあるし気持ちいいんです他に応用として伸ばしたで押さえるそして膝をこうやって伸ばすんですね押さえて膝をグーンってグーンってそうすると伸び縮みができるんでより柔らかくなります開脚とかする時もなんか伸びないなと思ったらこれ 入れて押し付けてグーッと伸ばすとその部分をより積極的に伸ばせるし前の動画でも指を開いたり外に回したり開いて外に回して押し付けるそうすると緩みやすいんですねでもなかなかこの押し付けるのがうまくいかない場合には物を入れてパー外をしてグっと押しつぶすようにするとより伸ばしやすくなるんですね こういうよういよにして伸ばしたいところをしっかりと刺激を入れると緩むことができますストレッチは主観ふにゃふにゃになるんじゃなくて伸び縮みを自在にするっていうのが目的となりますそれができれば動きでも実際の柔軟体操でも伸び縮みして壊れにくい体になります是非試してみてください